こっちには会う理由なんてないんですけどね。どうも、政治いろいろの学部です。すでに任期が半年となり、レームダックとなっているムンジェイン。任期中に外交成果が何もなく、それどころか日韓関係は冷え込み、米中には板挟みにあい、 最近は焦りばかり垣間見えます。中央日報がイギリスで開かれた COP26 に出席したムンジェインと岸田首相の初対面が片透かしに終わった点末を報じています。中央日報の記事を引用します。ムンジェイン大統領と日本の岸田文雄首相との初の対面会談は実現しなかった。 イギリス・グラスコーで開かれた第26回気候変動枠組み条約定約国会議 COP26 に参加したムン大統領が2日にアメリカが主導する国際メタン制約協約式で岸田首相と遭遇するとの観測もあったが岸田首相は会議場に姿を見せなかった岸田首相は会議出席の代わりに バイデンアメリカ大統領と単独で会い、並んで歩きながら対話した。日本メディアはこれを短時間会談と表現した。青華大は岸田首相との会合が実現しなかったことと関連して特に立場を出していない。青華大は主要20カ国首脳会議と COP26 と続いた今回の多国間外交の舞台で、 バイデン大統領をはじめ、岸田首相との首脳会談を推進した。しかし、バイデン大統領とは2、3分間の短い挨拶を交わすのにとどまり、岸田首相とは遭遇することもできなかった。聖華台は冷え込んだ韓日関係を復元するために、韓日首脳間の対話を持続的に推進してきた。 ムン大統領は6月にイギリスで開かれた先進7カ国首脳会議の際に前任の菅義偉前首相と略式会談を推進したが菅前首相が拒否した結局ムン大統領は菅前首相と1分間の挨拶だけ交わして別れた後会談につなげられなかったことを残念に思うと明らかにした 文大統領は先月4日に岸田首相が就任すると同月15日に初の電話会談で直接会い両国関係の発展方向に対し虚心坦会に意見を交換できることを期待すると話した岸田首相も疎通の重要性には共感したが会談に対しては特に言及しなかったこの日の 岸田首相との対面会談が実現しなかったのは岸田首相の短い歴法スケジュールも一部影響を及ぼしたとみられる岸田首相は先月31日と衆議院選挙で自民党が単独過半数の議席を確保した直後にイギリス行きを決めた0泊2日の日程でこの日イギリスに到着した岸田首相がイギリスに滞在した時間は 半日に過ぎなかった。それでも外交会では、文大統領と岸田首相の会談が実現しなかった根本原因は、日本が韓日関係の優先順位を低く見ているためだとの見方が優勢だ。岸田首相は衆院選挙後に、アメリカをはじめ同盟国や同志国には可能な限り早期に直接訪問し、 これらの首脳を日本に迎えたいと明らかにした。積極的首脳外交を明らかにしたが、韓国に対する言及はなかった。朝日新聞は1日、岸田首相が2015年に慰安婦合意を外相として仕切ったとし、安易な妥協はしないだろうという外務省幹部の話を伝えながら、韓国との対話は来年春の 韓国大統領選挙後になるだろうと予想した。実際にムン大統領は先月の岸田首相との電話会談で、徴用工と慰安婦問題の解決に向けた早急な対話の必要性を何回も強調したが、岸田首相は、徴用工と慰安婦問題は最終的に解決されており、韓国が解決策を提示すべきという、 日本政府の従来の立場を繰り返した。文大統領はこの日、COP26 出席を終え、今回の歴訪の最後の訪問国であるハンガリーに向かった。とのことです。今回の COP26 への参加が外交デビューとなった岸田首相です。COP26 では、2050年のカーボンニュートラルを実現するため、 2030年度の温室効果ガスの排出量を 46% 削減することを目指し、さらに 50% に向けて挑戦するとした目標を説明しました。また、アジアを中心に途上国の脱炭素化を進めるため、石炭などの化石燃料による発電から再生可能エネルギーへの転換を推進するとして、1億ドル規模の事業を展開することや、 官民合わせて600億ドル規模の支援に加え、今後5年間で最大100億ドルの追加支援を行うことを表明しました。安倍政権下で4年8ヶ月外相を務めた岸田首相は、豊富な外交経験を自負していると言います。今回の COP26 では、もちろん 46% 達成には原発の再稼働など課題はまだまだありますが、 途上国への支援という切り口を打ち出したのは岸田首相の外交経験の賜物と言えるのではないでしょうか。一方でお隣の国、韓国のムンジェインは2030年までに 40% 削減するとこれまでの目標を根拠なく情報修正しました。この目標自体が達成困難と言われており、達成にはムンジェイン自らがストップさせた 原発の新規建設や再稼働が必要となるようですもちろんその際には、これまでムンジェインがしつこく日本の足を引っ張るためにイチャモンをつけてきた処理水中のトリチウム量についても同じ基準で韓国内に新設・再稼働させる原発にも適用されることになります。これまで福島の評判を落とすためだけに処理水を汚染水と呼び、 非科学的な言いがかりをつけてきもっともこのブーメラン構造に党の本人たちが気づいているかは疑問ですが根拠もなく達成不可能な目標をただ打ち上げてみせただけのムンジェインを尻目に今回の放映が外交デビューとなった岸田首相は精力的に外交をこなします 短時間ではありますが、バイデン大統領と懇談をし、気候問題だけではなく、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、日米同盟を失化していくことを確認したそうです。さらには、オーストラリア首相や、イギリスのボリス・ジョンソン首相とも会談を行っています。コロナで国際的な移動が制限される中、限られた時間で、 オーカス、軍事同盟を構成する。アメリカ、イギリス、オーストラリア3カ国と会談をこなした岸田首相の立ち位置や向かおうとしている方向がよくわかります。近隣外交ではなく、価値を共にする国との連携を深めていく、安倍菅政権の方針が受け継がれています。一方で北朝鮮への融和政策、中国への 媚び撤来慰安婦協定の一方的な破棄徴用工問題などでの日韓関係冷え込みを招いたムンジェイン今回もバイデン大統領や岸田首相との会談を勝手に期待していたようですが国際的な信用ゼロのムンジェインに合う理由もなく見事にハタスカシを受ける格好となりました今回の中央日報の記事に青瓦台は冷え込んだ 韓日関係を復元するために、韓日首脳間の対話を持続的に推進してきたとしれっと書かれていますが、全くの意味不明です。持続的に推進してきた。なぜ日本が韓国大統領、それもこれまで国家間の約束を保護にしてきた張本人と会談を待たなければならないのでしょうか。持続的って それを一般社会ででははストーカーカとと呼ぶのではとさえ感じますそもそもどうやら韓国の方では首脳会談さえすれば冷え込んだ日韓関係が解決に向かうと信じられているようです。会談をして何がどうやって解決に向かうと考えているのでしょうか。日本からすればまずは国家間の約束を履行せよ。これ以外に交わすべき会話が見当たりません。 そもそもなぜ日韓関係が冷え込んだのか理解してないことが一番の問題です。論理的に冷静に物事を見れば一目瞭然で、日韓基本条約や岸田首相が外相時代に奔走した安婦合意を一方的に韓国側が破棄し、少祖像を野放しにし、徴用工問題を蒸し返したのは誰なのか。関係が冷え込んだ相手である日本が、 韓国に不信を抱いている理由は何なのか考えることもないのでしょう。会談したらしたで、言ってもいないことを言ったとでっち上げられるのが関の山です。彼に何か合意に達しても、約束を平気で保護にするのでは、首脳会談などする理由がありません。東京五輪でも菅前首相にストーキングし、首脳会談をスルーされたムンジェインですが、 次のチャンスは北京冬季五輪でしょうか任期が切れる来年5月まで時間がなく、残された国際的な舞台も北京五輪以外ほぼないでしょう。バイデン大統領、岸田首相には首脳の集まるような場で立ち止まらないように注意して足早に歩くようにしてもらいたいものです。万が一遭遇してしまったら最後、階段として写真を撮られてしまいます。